ヒュルルルふわり大丈夫本当にパパは分からずやよふわりのことを誤解してるんだからこんなに早い刻み付きができるふわりのことが弱いだなんて信じられないよく見て素敵ね これでもっと完璧何でも持ってる力は全て周り中取り囲むなんてたくさんの仮想的地球にあるもの全部手合わせした何に使うものかも知らないの名前も ねえ、これ欲しいアマゾンで買ったパンチングミット。だけど、足りない、何か。人間の住む国で、みたいな素敵な試合、そして戦う。なんて言ったあ、シュッ 拳じゃい、半歩甘い。水月ついたり、喉差したり、さらに半歩。遠い時は蹴り、刻み好き逆月、かさい、浴びながら。最強の VTuber、なりたい。何でもあげるわ。 ここを出て東京ドーム地下闘技場で戦えたら当上にはいないわ最強グラップラーはふわりは子供じゃないのよわああからないこと 教えて欲しいことたくさん。なぜ柳祐子のさ、あの手の甲をさ、真空状態にしてさ、相手を一緒に気を失う技。教えていつの日か陸の 続けるわあの歌詞間違っちゃった<笑>あの気持ち入りすぎちゃって<笑>あの<笑>気持ち入りすぎちゃって<笑>歌詞忘れちゃった<笑>